スーパーショット連発の藤沢さつき、最終投は、転ばないようにだけ意識しました。次戦は、元橋まりの LS、北見。カーリング日本選手権、2日アドビックスところカーリングホール。女子1次リーグが行われ、北京五輪銀メダルで2連覇を狙うロコソラーレが、前回大会準優勝の中部電力に8から6で勝利し、通算5勝1敗で、単独首位に立った。 ロコソラーレは4から3で迎えた第6エンド、難しい形を作られたが、スキップの藤沢さつき31が最終投でスーパーショットを決めて2点を獲得。6から3とリードを広げた。ただ、最終第10エンドは6から6で迎える大接戦となった。ここでも藤沢が最終投で相手の石をハウス、円の外に押し出すショットを決め、 8から6でチームを勝利に導いた。あれはただ出せばいいっていう一番簡単なショットだったと、藤沢3日前の北海道銀行戦ではショットを投げる際に派手に転倒していたこともあり、私なので転ばないようにだけ意識して投げました、と笑って振り返った。 次戦は3日9時から、ロコソラーレの妹分でマリリンこと元橋マリ、十六が参加する LS、北見と戦う。藤沢は、なかなか試合をする機会がなかった。何よりマリちゃんとできることが嬉しい、と笑顔。見てくださってる方もどっちを応援したらいいかわからない部分はあると思うんですけど、面白い試合ができたら、若さといい部分をどんどん吸収したい。